皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月25日、交換やププリンとの戦いが終わってホッとしていたら、その隣に花束交換やププリンがいることに気づきました。こちらも今まで完全にスルーしてきた戦いですね。とりあえず偵察ということでリストを眺めてみましたが、結構な数があります。 これも自分の畑だけで集めるとなると相当大変なことになるのでやはりお金で解決することになりそうです数が多いのでこれは少しずつ集める感じですかねとりあえずベージュの花束をバザーで検索してみましたが出品がありませんでしたそれもそのはず花束は店売り不可バザー不可だからです本格的にお花を用意するしかないというやつです ベージュカメリアとかだったら安いので30本用意するのは簡単ですが、それ以外の高価なお花は本当にどうしましょうかね。違う意味でドレスアップ勢たちの苦悩が身に染みてわかるようになった気がします。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。